わかりました。少量チャンネル。翔太です。よででしょう。はい、今回の動画は、はい、僕たちの落ち着く場所を紹介してみたいと思います。すいや、僕たちそれぞれにね、はい、ここ落ち着くなっていう場所が部屋の中に、あるんですよ。うんうんうん、それをね、はい、ちょっと今回皆さんにご紹介できたらなと思います。うんはい、ね、見てるさ。ね 方もさ、自分の部屋の中でさ、うん、このポジションめっちゃ落ち着くとかさ、はいはいはい、こ, この場所好きっていう場所絶対あると思うんだけど。それをね、うん、ちょっと今回、翔太の好きなところ、うん、俺の好きなところ、うんころはい、<笑>ちょっと紹介してみたいと思います。ますひょうにょうん、どっちから紹介する。俺から。翔太の落ち着く場所。うん、はい、じゃあ、翔太の落ち着く場所を紹介します。うん、はい、うん。はい、えっと、僕の落ち着く場所は。 えっと、まずですね、うんまあ、大体僕ここであの作業してることが多いんですね机じゃないんだけど本棚をちょっと改造してあのそれを簡易的な机を作っててここでえっとパソコンをあと 編, 集か編集することが多いんですけどここでまあ大 体, 大体まあ 6, 6時間六時間ぐらいかな編集はしてて。 で、あー疲れたなーと思って行くのが、うんうん、また、あ、いここね<笑><笑>ここで<笑>もういつもだったらもうこの状態<笑>え真っ暗な状態でこの状態で<笑>えだってさ台所に来るのってさなあ疲れたなちょっとのドリンクでも、うん 飲もうかなとかさ、うん、なんかつまもうかなとかして台所に来るんじゃないのあれなんだよね1時間に1回ぐらいちょっと休憩が欲しくてチェックなく、うんうん、でなんちょっと歩きたいなって思って、ね、<笑>最終的に行き着くのがここ<笑>ここ<笑><笑>さっきの、うん、この真っ暗の状態で、うん、真っ暗の状態で これで、何ぼーっとしてんの、本当にしてる<笑><笑>大丈夫。大丈夫。で、この間さ、この間さ、俺ここでさ、ぼーっとしてた時に、りょうがさ、たまたま帰ってきて、うん、何やってんのみたいな。うん、<笑>そう、ここが落ち着くと。本当にびっくりしたもん、も<笑>そこで何してんの、ね、僕らの状態でさ。うん、そうそう。<笑>ここが。こ こ, そこが い, いんだね。ここが。こ こ, こうやって。ベッドとかじゃないんだね。ここにいるね、ずっと。なるほど。はい、で、続いてね。 続いてなんか色いっぱいあるね次落ち着くのが、うん、ここですね<笑><笑>でここもあの電気消えてますそうな の,、はい、あ, のあんまりねちょっと明るいところがそこまでちょっと得意じゃないっていうのを前他の動画でもちょっと伝えてると思うんですけど、うん、なんかね暗い方が落ち着くというか。 暗いところの方が落ち着いたり、あのするの。だから、結構ね、うん、あれなんだよね。楽。楽。で、あ、で、しかも、うん、あ、ちょっと暑いなーとか。ちょっとここ開ければいいからです、ね。す<笑>玄関。玄関で、ね、す。ああ、涼しいみたいな。<笑><笑>そう。そう。で、なんか欲しいな。ああ、すぐ冷蔵庫あるし。ここで、大体、うん、こうやってして。 <笑><笑>終了ここではどうだろうなどんぐらいんだろうね 2, 2時間ぐらいとか結構長くいるねいるあんまりなんかあれなんだよテレビとかさ量はつけたがるんだけど俺あんまりテレビとかもそこまでよあのつけなくてもよくって、うんうん、だから1人でいる時は絶対テレビつけることまずないんだけど、うん、で気づいたらここに。 いいることが多いかもしれないなるほどね<笑>ってか。っていう感じです。はーい、はい、でもさ最近これ見てもらったら分かるんですけどこの玄関とこの靴を脱ぐところの間にね、うんうん、このすだれすだれじゃないなのれんか、うん、そうのれんを買ったのと、はいはい、あとこの披露宴の時にね、はいはいはい、描いてもらった絵をこの玄関のところに。 うん、飾ったから、うんうんうん、だいぶなんか過ごいしやすくなったそうだね<笑>うんあの、綺麗になった感じがするよね確かに、うん、ちなみに今翔ちゃんはあの、お風呂場の、うん、あそうそうお風呂場のねあの、ステップのところに座って<笑>そうそうそ う, そう後ろはお風呂でございます、うんうんはい、これが翔ちゃんの落ち着く場所ねそうだねでも夜のこの、うん、この 何<笑>あの、何お風呂場真っ暗で、うん、ちょっと怖い俺<笑>なんか誰かいるんじゃないかなとか思ったりはしるそれは怖い、うん、って感じですは い, はいありがとうございま す, います少量って言ってんだろさて、続いてははいそしたら僕の、はい、落ち着きしょう紹介したいと思いますいちょっと恥ずかしいけどはい 僕の落ち着く場所は、ここでございます、はい、ここはトイレです、ね、トイレですトイレですねはい、はい、はいはいはい、まあ、皆さんね、うん、トイレ行くと思うんですけど僕は、うん、ここが、一番落ち着くわけですよ<笑>それは、どうしてなんかね、今、部屋が狭くて、あうん、まあ、二人で住んでるから、うん、あのー、悪い意味でじゃないよ一、うん、人になれる うん、空間じゃんトイレって、うんうん、<笑>なんか一人でボーっとなんかはいろいろ、はい、考え事ができるから、うん、トイレにいることが好きなんですけど大体いるのはね朝起きてすぐ、うん、あの朝起きて、うん、まず「あトイレ行こう」っ て, ってトイレ行くじゃん。うんうん、大体ね 俺、分くららいいトイレいるんだよ、ね、朝かまあ、その間翔ちゃんもずっと寝てるんだけどそのトイレにいて、うん、で、携帯のあのー、SNS のチェックしたりとか、はいはいはいはい、あの、仕事がある日は仕事の内容を確認したりとか今日の何しないといけないとか、はいはいはい、今日シフト足りってるかなとか、はいはいはい、あと今日の天気とかいろいろ調べたりとかして<笑>うんうん、うん、あとたまになんか YouTube 見たりとか。うんうん そんなこと、やってまんなるほどね、うん、結構その、トイレあの好きな人とか多かったりするんじゃない、うんうん、でもさうちのトイレってさ結構狭いのね、うん、こ, ここさあのさ、あれなの<笑>お尻踏ん張ったらさ、うん、結構きつくないあのあでもねもう慣れちゃったかもしれない踏んばるときさ、うん、前かがみになって踏んばんなきゃこれはできないのそしたらね そんな感じでなるほどねはい<笑>僕の落ち着く場所<笑>うん少量って言ってるだろうはいで、うん、僕たちの2人のやっぱり一番落ち着く場所は、うん、はいここベッドでございます<笑>ベッドですねうん、はい、大体ここの2人でいる時はベッドの上にまあ座ったりとかして生活することが多いんですけど、うんうん このベッドの上で一緒にテレビ見たりとかね、うん、椅子代わりにして、はいはいはい、テーブル置いてご飯食べたりとかするんですけど、うん、なんかそういう時がやっぱり一番落ち着くよね、うん、そうだねはいまあ、結局2人でいる時が一番落ち着きます<笑>はい<笑>、はい、よいしょ まあねそれぞれに家の中にね、はいうん、落ち着くポジションは場所はあるんですけれども、うん、はい、はい、行き着く先はここということで、うんはい、ベッドでございます、はいまあ早くね、うん、広い部屋に引っ越せたらいいなって思うけどそ う, そうだね、うんうんうん、もうしばらくここの部屋に住むことになりそうなので、うんうんうん、<笑>まだねあの 部屋の模様替えとかねしてみると結構楽しかったりするから、うんうんうんうん、最近それにハマってやってたりするんですけど。ははい、い、うん、そうだね、はい、というわけで、うん、今回の動画はいかがでしたでしょうかはい どうだったかな。みんなの、ね、家のつくば市コメントとかに、うん、教, え教えてください。はいね、うん。はいというわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思います、うん。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタツイッター TikTok も願お願いします。ではまた。